クラスキ<タ>ー・シュ、uh, uh, Years... <problema> <タ>ー・カ<タ>ーノン。<ター> <ganhar practise> <米> s p l a s s u r a y s Thanks for watching.